明日17日の舞い上がれ。舞い、玄関に立つふみこに驚く。深刻そうな表情の意味はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。俳優の福原遥がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。月月月、舞い8時、総合、舞い7時30分、BS4K。 BS プレミアム、土曜日は一週間の振り返りの第96回が、17日に放送される。合わせて、玄関に立つ文子に驚く岩倉舞の場面カットも公開されている。前回は、早朝に出勤しようとする舞、福原遥を見て、恵み、長崎ひろみは、舞の顔色が悪いことに気づく。何でも相談するようにというが、舞は大丈夫と言って家を出る。一方、寺重では、友好城。 川島淳也が終月踏み子、矢切り子から、まだ高次、赤宗エイが新しい短歌を一首も読めていないことを聞いて驚き、高次には恋の歌を読んでほしいという。今回は、会社の昼休みに舞、福原遥は笠巻、古立博春に出来上がったブログを見せる。すると、笠巻はいいお気見あげになると舞に告げ、舞は笠巻が引退しようとしていることを初めて知る。出らし寝では、高地、 関素エ二が劉宝城、川島淳也と向き合い、新しい短歌が作れなかったと告白する。それに対して劉宝城は、自分の心の中を隠さずにさらけ出してほしいと高地に言う。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。